4月の熊本地震で大きな被害を受けた祖神社。倒壊した楼門では、12月1日から改修のための巣屋根をかける工事が行われています。巣屋根は25メートル四方で、高さ9メートル。これから屋根を吹き、周囲はシートで覆われるため、しばらくの間、楼門の姿を見ることはできなくなります。今月15日には、 仮殿にしめ縄をかける作業が行われ復元工事とともにお正月を迎える準備も着々と進んでいますここ新選所ではお正月三が 日, 日に参拝客に振る舞われる甘酒の仕込みが行われています12月18日から1週間かけてここで甘酒の仕込みが続けられます1回の仕込みでは 蒸されたもち米8升を木製の樽に入れ、新職や巫女さんらが竹の棒でかき混ぜ、途中、米麹を入れながらさらによくかき混ぜていきます。これを1週間ほど寝かせると、おいしい甘酒になるということで、およそ3万人分の甘酒が準備されます。うん でも甘い甘甘いだいられると思います<笑>楽しみにしていただきたいと思いますと今年のこの仕込みは、4月の地震のこともあったと思いますが、やっぱり例年と違って、いろんな思いがありましたか。 そうですね、あのー、大きい地震ではありましたけれども、えー、またお正月を迎えるにあたりまして、えー、神社といたしましては例年と変わることなくまた参拝の方を、えー、清々しいお気持ちでお迎えしたく、えー、神社といたしましても恒例のこの甘酒付きの行事の方もですね、えー、例年通り行うというところで、えー、寒い中での、えー、ご参拝お正月になろうかと思いますので。 手作りいたしましたこの温かい甘酒で参拝の方もお気持ちもまた温かくなっていただければという思いで仕込んでおります。 自を参拝のお客様から、あの今年はお参りできますかとか、そういった声とか、何かかありますすそうですねあの地震以降、本当に全国の方からご心配いただきまして、えー、まずお宮にお参りができる状態なんですかとか、えー、そういった、えー、お電話、お問い合わせ等が多く寄せておられまして、えー、通常通り、昔のように神社の楼門をくぐって、お参りすることは今はできませんけれども、えー、神様はお、えー おられますので、そこにお参りしていただくように、えー、可能ですよということで、えー、ぜひお参りしてくださいというふうにお伝えをしておりますじゃあ、今年もまた皆さんの笑顔がたくさん見られるといいですね、そうですねえー、とやはり笑顔がたくさんありますと、えー、熊本ももっと元気になっていくと思いますので、えー、そういった、えー、笑顔にがいっぱいなお正月になるといいなというふうに思っております。